みなさん、こんにちは。アプタビデオミュージックスクールギター科講師の竹瀬でございます、えー。いつもの恒例のチャンネル登録者さんが7万人になりました。わーい、あほーい、大変なこっちゃぜというご挨拶の動画でございます。<笑>なんか正直な自分の気持ちとしては、なんかこう6万人だ、わいみたいなことを言っていたのが、なんか先月くらいな気がするんですよね。でも、まあ、冷静に考えてみれば、確かにあの6万人だ、わいって言っていたときから、 まあ、何ヶ月か経ってますし、その間に31歳になってますし、まあ、7万人になったりするときも来るかなんて、なんかこう 納, 得納得しなんか釈然としないというか、なんかこうすごい、なんか時の流れを嫌がるもうにも実感させられるみたいな感じで、なんかすごいこのなんかこうが、がっかりというか、なんかこう雑・なんかこう・トホ・。とほほです、とほほです<笑>いつも、いつもとほほと言っている気がしますけど、なんかすごいとほほな。 気持ちでございます。感謝とかなんかこうね喜びとかを通り越してなんか驚きとともに徒歩な感情が芽生える今日この頃でございます。でもまあまあまあまあそんなことはまあ一緒にして。まあそうやってね。 着々とチャンネル登録者さんが増えていくのも、再生回数が増えていくのも、こうやって健やかにまンチを過ごしているのも、健やかに元気に31歳を迎えられたのも、ひとえにいつも動画をご覧いただいている皆様のおかげさまでございますので、本当に感謝をしております。いつもいつもありがとうございます。同じことを言うんですけれども、くだらない話が多くて、本当にすみません。なんか楽しんでいただけてればいいんですけれども、なんかこうなんかいつも申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。で、まあ、前回の6万人のときの動画の最後で、 うーとまあ、続きはまた次回みたいなことを言わせてあ僕は言いましたが、まあ、前回のときにそのなんかこう人生を振り返るじゃないですけれども、自己紹介みたいな感じで、まあ、いろいろこんなことがあった、こんなことがあったという感じで、中学生のときまで話をさせていただきました。それで、まあ、結構ドアが長くなってきたので、まあ、じゃあここからは続きはまた次回だね、ウフフみたいな感じで示させていただいたんですけれども、まあ今回はその 続きをさせさていいただこうかなと思います。ツイッターでもあのこの間、そろそろ7万人になるんですけれども、なんかフリートークっぽいことをやってみようと思います。なんかリクエストありますかみたいなことを聞いたら、前回の続き、前回の続き、前回の続きみたいな感じでたくさんリクエストをいただいたので、まあちょっとその話をしてみようかなと。正直なところ、僕としてはこんな話聞いてて面白いのかと、なんかすごく疑問に思うんですけれども、まあ、興味がある方は、興味がある方だけご覧いただければという感じでしょうか。僕の人生に興味がある方だけ。 ご覧いただければと思います。別にそんなに大したことないんで、本当、普通ですよ。すげえ普通です。すげえ普通の人生を過ごしております。別に高校生だから、そんなに面白いことがあるわけではないです。<笑>じゃあ、滝沢少年が高校生のころの話。うんと、もうちょい遡って、まあ、中学校3年生のとある時期になると、僕もご多分漏れずにその進路を決めなきゃいけない時期になってくるわけですよ。で、僕はその何も考えてなかったので、滝沢少年はこの時期何も考えたいんですよ。何も考えてないんです、本当に。 別にその進路って言われているの、まあ高校行ければいいかなぐらいに考えておりまして、別にどこに行きたいとか何にしたいとかそういうことが全くなかったんですよ。なので、自宅から徒歩5分で行ける橋本高校というところに行きたかったんです。橋本高校。それで、その三者面談というんですかね。僕と監督、先生でこういろいろこう話をする中で成績の話とかして。 まあま、あこのままの成績だったらまあ大丈夫でしょうと。<笑>まあ特にそこから、ね、なんか怠ったりとか、堕落とかしなければまあ大丈夫だよと。<笑>まあこのままなんかいいペースで頑張ってくれよみたいな。なんかそんなことをずっと言われ続けてたんですけれども、その高校の願書を出す1週間の中、2週間前くらいになったとき、友達にこう聞いてもらったんですよ。そういえばどこ行くのそういえばどこ行くのどこ行くのという感じで聞いてたら、仲のいい友達がみんな口をそろえて、橋本高校ではなく、城山に行くっていらっしゃるんですよ。 それで、僕はそれを聞いて、えみんな城山、城山、城山。えマジで俺は端っこって言ってたんだけど、えどうしようえ俺も城山行きたいみたいな感じで、願書を出す1週間だか2週間前になって、まさかの志望校変更というね。そのぐらい何も考えていない感じでございます。それでも、特に受験勉強とかしているわけでもなく、調べてみたら、城山高校偏差値今44みたいなんですけれども、まあ、お世辞にも頭がいいというか、なんですか そういう学校なので、まあ、特に受験勉強とかすることなく、まあ、テスト当日、受験当日にさらさらっと書いてなんか、まあ大丈夫っしょみたいな感じで、封書が届いて、パッと開けたら合格と書いてあって、まあそんなもんでしょうみたいな感じで、竹田少年は何も考えずに、えー、すごい舐めた態度で晴れて高校生になることが。 できました。なんかこの動画をご覧いただいている皆様の中にその受験生っていらっしゃいますかねなんかその大学受験とか高校受験とかで。だめですよ、こ, うなんかこれ、だめな例です。こういうだめな大人にならないように、まあ、勉強していると思ってください。こういう影響はよくないです。これ、だめな例です。これ、だめなテンプレートなんて本当で、もう僕みたいな大人にならないためにちゃんと受験勉強を頑張りましょう。その立派な、立派な良い大人になるための糧だと思って、ちょっと大変だとは思うんですけれども、勉強を頑張って くださいませ。僕が言っても、すごい説得力がないと思いますけれども<笑>、まあ、本当に僕からの切実なお願いでございます。こういう大人にはなっちゃダメだということを、まあ、口を酸っぱく言わせていただきます。<笑>こういう大人になっちゃダメだ<笑>こういう大人になっちゃダメだみく、えー、もういいか、えー。でも本当にそこはお願いします。<笑>でその涙対応で竹田少年のケースでは、竹田少年の場合は、はるか高校生がいました。そ<笑>れで、まあ、高校1年生になって、えーっと、ギター同好会というものに所属をします。 簡単に言えば、の音楽部みたいなものですね。でも、そのとき、の音楽部というものが存在しなかったので、ギター同好会という名前で、の音楽部っぽいものが活動したと。唯一何が違うかというと、管理がずさんということと部費が出ないということでございます。それで、部費が出ないので、じゃあどうしてたのかといいますと、本当にみんなで機材を持ち寄って、なんとかこう活動してたような感じです。 そのドラム持ってくる人がいたりとか、アンプ持ってくる人がいたり、マイク持ってくる人がいたりとか、マイクスタンドとか持ってくる人がいたりとかして。それで、僕自身もギターアンプ3つぐらい持っていきましたし、ギター安いギターとかも何本 ?2、3本ぐらいアコーキー、エレキー持っていっているはずですね。それで、なぜ か, かバイオリンとかトランペットとかのそういうような楽器持っていたんですけれども、そんな感じでそのみんなの持ち寄りでなんとか成り立ってたような投合会でございました。部活ではなく、投合会。 まあ、その中で誰 々, が誰々が機材を壊したとか、そういうトラブルとかもあったりとかしたんですけれども、まあ、割と仲良くやってたんじゃないのかなと、今となっては思います。それで、このギター投稿会に所属をしてうーっと、僕の学年は 全, 員全部で10人くらいかなそのいたんですけれども、その中で初めてそのバンドというものを組んだかなという感じです。ギターがいて、ベースがいて、ドラムがいて、ボーカルがいてと。まあ、そういういわゆるバンド編成というやつですね。 中学校のときも、1回だけリハーサルをするみたいな感じで集まったり、1回だけリハーサルをするって集まったりみたいな。なんかそういう経験は何度かあったんですけれども、この面と向かっていろいろ話をして、音楽の話をしたりとかして、あいいね、いいね、じゃあちょっと一緒にやろうよみたいな。なんかそういう流れで組んだバンドというのは多分これが初めてです。このときに仲良くなった友達とかは、ね、いまだに繋がっていたりとかもするんですけれども、すごいなんか面白く活動しているような感じでございます。それで、ギターどこか分今の曲もどこもそうだと思うんですけれども、 全、まあ、学年合わせても、やっぱり6割、7割、8割がギターなんですよね。ギタリスト多すぎだろうと、えー、僕もすごく思っていました。それで、滝沢賞は何も考えていないので、じゃあどうしたらいいかと言いますと、あ, あギター弾ける人がこんだけいるんだから、もう俺、ギター弾かなくてよくねと。俺ギ、ドラムやるわと。なぜかドラムに転向でございます。今でも多分そうだと思うんですけれども、ドラムとベースってすごい少ないですよね。なので、僕はそのドラムになったほうがかみんなの手助けになるんじゃないかなと。 もっと平たく言えば目立てるんじゃないかなと。なんかいろいろ活動できるというか、なんか活躍できるんじゃないかなみたいな、そういういらしいマインドもあって、ドラムに転向します。でも、心の奥底では、まあ、俺がギター一番うまいけどねみたいな、そういうあの天狗マインドみたいなのも<笑>、まあ、若干ありましたが、まあ、ドラムでバリバリと活動します。それで、ギター投稿会、なんだかんだで結構イベントをたくさんやっていて、まあ、文化祭はじめ、まあ、クリスマスイベントやらなんとかイベントみたいな感じで演奏する機会もあって。でまあ、そんなね、 イベントで演奏したりとかするもんで、滝沢少年の高校1年生の最初の半年間くらい、6か月間くらい、実はちょっとこんなこと言うのもはばかられるんですけれども、実は滝沢少年、すごくモテます。ちょっとはばかられますけれども、こんなこと言うのは。ね、でもまあ、そんなね、あの なんか中学校から高校生のときってそのなんていうんうですか。そのなんかこう思春期真っ盛りみたいな感じで、なんかね、男の子も女の子も恋に恋が焦がれるみたい な, なんかそういう時期じゃないですか。で、その中でその、ね、あの男子がたくさんいる中で、 おとなんかこうしいグループとか、勉強ばかしているグループとか、なんかその中でさちょっとこうやんちゃなグループとか、目立つグループと か, とかあるじゃないですかで。その目立つグループの中にいて、なおかつこん な,、ね、なんかライブとかでこうバンバンバッといろいろイベント行っちゃったりとかして。それで、僕はその 家, で家からそのアコギを持っていって、なんか教室でギター練習したりとかしたんですけれどもね、ね普段ライブでドラマとかいてるんだけど、なんか実はギターめっちゃうまいやんみたいな感じのギャップとかがあったりとかしたせいか、えー、6か月間、すごく、えー、なぜかモテます。すごくモテます。 えー、今、冷静に考えてみれば、すごく持ってたなと思います。僕が中学生のときって、なんかそういう女の子に全く興味がなくて、ずっとこう友達と遊んでいるほうが面白いやみたいな、なんかゲームでしていたほうがいいやみたいな、ギター弾いているほうがいいやみたいな、そういう時期だったんですけれども、まあ、なぜか知らないですけれども、竹田少年高校生だったら一気に色気づいてしまいまして、なんかそういう女性を意識するわけでございますよ。で、まあね、ちょっと女の子を意識し始めたら、やたら何か持てるからだ、なんだこれはと、まあ、こういうものなのかなと思いながら、まあ、いろいろこう調子に乗りまして。 えー、6ヶ月間持っています。<笑>なぜ6ヶ月間のかと言いますと、まあ、この間にいろいろやんちゃをしでかして、そのクラス中というか、学年中の女子から愛想をつかされるという、なんかそういうハプニングがあったりとかするような感じです。まあ、自分で言ってもなんかしょうもないなと思うんですけれども、なんかこう、覚えているのがですね、高校1年生のときに修学旅行じゃないですけど、なんかこう、キャンプとか、なんかそういう遠足みたいな感じで、なんかどっかしらに1泊したんですよ、なんかどっかしらに1泊したんです。 で、その一泊だから二泊だから忘れちゃいましたけれども、まあそのホテルがあって、まあその消灯時間が過ぎたらもう誰も外に出るなよとなるじゃないですか。誰も外に出るなるじゃないですか。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 廊下に聞こえるほど馬鹿騒ぎをしているわけですから、もろバれでございまして、その先生が、ね、そのもうバーンとこう、を開けて、ちょっと男子、外出るみたいな感じで、<笑>もうすごい行奏で怒っていると、まあ。女性の先生だったんですけれども、でまあ、その僕とその友達と友達の3人が、ね、廊下で、廊下の端っこの方でこう正座をさせられる。 もう、ね、ショート時間が過ぎたら、外に出るの っ, って言ったら、まだなぜわかんねいんだと。もうね、本当に、ね、言葉が理解できなんのか、お前どんだけ頭が悪いんだみたいなことをグチグチ言われ平成休み、平成休みとで。その先生がもう、特に滝沢はさ、なんでもないみたいなことを言われたのをすごく覚えております。<笑>え特に滝沢はさ、なんでもないって、その先には何があったんだみたいな感じで。まあ今 冷静に考えると、まあ、そんだけしょうもなかったんだなということがなんかわかるんですけれども、まあ、そのくらいしょうもない時期でした。ちょっとこれモテるの話はちょっと忘れてください。これはなしです。これはなかったことにしてください。これはカットです<音声>。まあまあまあ、まあ<音声>、ギター同好会に所属してこうドラムを叩い て, てなんか楽しい日々を過ごしておりましたよということです。<音声>もうちょっとも真面目な話をしますと、滝沢少年、高校1年生のときに楽天というものを学びます。 誰かからおすすめされたんですよね。誰かからちょっと忘れてしまったんですけれども、誰かからおす す, めおすすめされたんです。音楽理論を学ぶんだったら楽天を読んでおけば間違いないよということを言われたんです。それで、滝沢少年はなんかこのときから興味を持ったことについてはすごい突っ込む習性がありましたので、え何楽天というものがあるのか。音楽の辞典と書って楽天、これはすげえぜみたいな感じで、まあ、すぐ楽器屋さんに行って、その楽天を買ってパラパラパラと読んでみると。 で学点を見たことある方は分かるかと思うんですけれども、すごいこの口調が分かりづらかったりとか、なんか昔言葉というんですかね。なんかすごい読みにくい口調で書いてあったりとか、専門用語がもうバリバリ出てきたりとかして、全然理解させる気ねえだろう、これみたいな。なんか今となっては、現代においてはそんなふうに思ってしまうくらいに分かりづらいんですよ。でも、竹田師匠で一回興味を持ったから、もう絶対これ理解してやるぞという感じで、ずっとノートを取ったりとか、分からないことはインターネットで調べたりとかして、 なんか理解を進めていったような感じです。それで、付属の問題集とかも全部解いて、ノートが真っ黒になるくらい、本当は何回も何回も計算したりとか、こうね、試行錯誤したりとかして、100% とはいかずと、も 90% くらいはこのくらい、この頃理解していましたね。なので、そのこのときにその音楽理論みたいなことはうー、まあ、ほとんど身につけた。ほとんどというわけじゃないですか。それの音楽理論の基礎みたいなのを身につけたかなという感じです。幸いは僕の学校がすごい緩い学校なので、 なんかこう授業中に楽天を開いてノートとか取ったりとか、ね、問題集を取れたりとかしているじゃないですか。で、例えばその、ね、数学の授業とかあったらその、ね、数学の先生がつかつかつかつかと、ね、この机の前に歩いてきて、ちょっと竹沢竹沢と言われるわけですよ。あ、なんでしょうみたいな。ちょっと今、数学の授業中なんだけど、お前何やってんだと言われるわけです。へえー、と僕今、音楽理論の勉強をしておりまして、音大に行こうかと思ってるんですみたいなこと適当なことを言うと、おお、そうか、頑張れみたいな感じで帰るみたいな。なんかそんな環境だったので、まあ、すごいストレスなんか<笑>。 ストレスなく、こんなこと言っていいのかな、まあ、でも、そういうストレスなく勉強を進めることができました。まあ、これは学校の性質ですね。なんかこうある日突然、金髪にしてと思って、家に帰ってそのブリーチをやって、その頭が金髪になって、で、翌日学校に行って、ね、なんかこう先生に、ね、おいちょっと竹田ちょっと竹竹だ、竹 田, 竹 田, 竹田と。ちょっとお前どういうことだ、それはと言われて。 あ, あすみません、ちょっと朝起きたらこんなことになっちゃったよ。ごめんなさいみたいなことを言うと、もういいわみたいな感じで諦められるみたいな。なんかそういう学校だったんですよなんか。ダメですよ。本当にそういうところで育つと、駄目な人間やってしまいます。あかんです。なんかおすすめ、<笑>おすすめで聞かれます。それで、次はちょっとまたこれトホホエピソードなんですけれども、竹田少年、高校1年生のときに、人生で 最, 初で最初で最後の定額になります。 まあね、竹澤さんは何も考えていないプリがもう半端ないんで、半端ないんで。高校1年生の9月のときに、まあ、その16歳になるわけじゃないですか。それで、16歳になって、まあ、原付免許を取りに行こうみたいな感じで、友達と一緒に、ね、こう10人くらいでわっと原付免許を取りに行って、免許を取得して、それで、まあ、アルバイトをして、原付を買って、それでこう乗ってみたときにすごい感動したわけですよね。うわ、これはすっげー面白いなと。なんて便利なんだと。 これ使えばすごえ楽に遠くまで行けるじゃねえか。こんなのもどんどん使っていかなきゃ損でしょみたいな感じですごい偉い感動するわけです。それで、竹田島は何も考えていないから、もう毎日学校はこれからバイクで行こうと、原付で思うとなぜか思うわけですよ。それで、まあ、幸いその城山高校という前には筑井古記人館という公園みたいなところがあるんですけれども、だからそこにバイクを止めていけば・・ まあ、いいか な, なんていう感じで、まあ、でも、冷静に考えてもその、ね、その学校の駐輪場にバイクが止まっているところを見たことがないから、たぶん学校にバイクは止めちゃだめなんだなと。まあ、そこまでは理解できて、じゃあちょっとバイクはどこ止めようかなと思ったら、その作り込み記念館に止めればいいかと。 という感じで、その公園に止めることにしたわけですよ。それでこ、ね、毎日毎日こう、ね、学, 校からあ学校にその、ね、バイクで行って、止めて、その学校に行って、で、帰ればまたそれでって、みたいな感じで、それね1ヶ月、2ヶ月ぐらいは続けるわけじゃないですか。それで、竹田は、ね、そは学校が終わって、そのバイクに乗ってこうバーッと帰るときに、の中の英語の先生とすれ違ったわけですよ。でその英語の先生と、ね、すごい本当に仲がよかったので、あーとか先生、どうもさよならみたいな感じでこう、手を振ってこう、にこやかにこう、ね、すれ違うと。で、翌日・・・。 朝、学校に行ったら、その何々先生がこう、ね、バーバーバッと今度、ね、結構結束、ね、を変えて<笑>飛んできましたよちと。竹沢、竹沢と。お前、昨日俺に挨拶しただろうと。俺は、まあ、せっかく見て見ぬふりしているんだから、一、ま、日、あ、挨拶するんじゃねえよ、バカじゃねえのかと。すごいこう、ね、もうひたすらこうバーババッと言われるわけですよ。<笑>え、何のことみたいな<笑>、まあ確かに。確かに手を振ったけれども、挨拶したけれども、見て見ぬふりしてやったのにとか、なんか怒られるとか、なんかちょっと俺意味がわからないみたいな感じで。でこれでそこで何を竹沢を学んだかといいますと、 バイクで学校に行っちゃダメということを、そこでやっと学びまして、あっ、そういうことなのか。どこで駐輪場にバイクは止まってないし、なんかい子記念館のバイクを止めているところも、端っこのほうにそそくさとのが止めているなと思ったんだよねなんか。なんかおかしいなと思ったんだよ。なるほど、学校、バイクで行っちゃダメなだね。誰か早く教えてよみたい な, なんかそういう楽観ぶり。でも、まあ、竹田少年はそこで、ね、<笑>反省するわけでもなく、えー、毎日毎日そのバイクで学校に行ってはその、ね、止めて、学校に行って、ひたすら繰り返して、まあ。ある時、学校終わって、記念館の その止めているところに行ったら、僕のバイクの周りにその3人ぐらい先生方が仁、ね、王立ちで立ってらっしゃって、まあ、その怖い体育の先生とかですか。なんかそういう類の先生がです、ねまあ、立ってらっしゃって、僕が近づくのり、おお、竹沢、竹沢と、これはお前のバイクかと聞かれるわけですよ。で、まあ、僕はもうね、自信満々に、そうですって答えて、<笑>ちょっと職員すごいと言われ、すごい怒られ、すごい怒られ。 でこのなんか、ね、原稿用紙3枚ぐらいにその反省文を書けと言われ、でお前はちょっと向こう三日だか床だかの大学低だと言われて、その原稿用紙を三、ね、日だか床だかの間に埋めてこいと言われ、まあ、家でもう、ね、そういうことだ原稿用紙3枚とか別に書くことねえし、どうするんだこれみたいな感じで、ひたすらすみません、すすみみまませせん、すみません、申し訳ございません、すしません、すみません、申しませんみたいな感じで、ひたすらこう、ね、埋めて、まあ、まるで反省の色ゼロな<笑>反省文を書いて、 それをこう出して、さすがにそこで、ね、ちょっと学んで、まあ、あんま学校をバイクで行きすぎるとちょっと怒られるなと思ったので、まあ、そこからは自転車とバイクの半々の生活になったんですけれども、まあ、ちょっとそんな時期もありました。これは多分人生で最初で最後の定額でございますね。これはまあしょうもないエピソードでございます。まあ、そんな高校1年生の時期でございました。ちょっとまあ高校1年生はちょっと盛りだくさんだったかもしれません。それで、高校2年生になると、 ちょっとこれまた真面目な話ですね。クラシックギターは真面目にやり始めます。クラシックギターに興味を持つてい感じですかね。ガットギターは前から持っていたんですけれども、クラシック的なことは一切やってなかったんですよ。普通にこうアコギフォークギターみたいにストロークをしたりとか、ちょっとアルペジオをしたりとか、基本的にはやっぱりエレキギターでこうバリバリ早弾きしたりとか、あとは行っているグレイラルクルラシーとハイサンダーとスネイルランプとか、なんかその辺のを、ね、こうペラペラペラと弾いて遊ぶくらいで、あんまりソロギターっぽいことはまだやってなかったんですよね。 でも、まあ、テレビかなんかで見たと思うんですけれども、クラシックギターの本当にうまい人って、1本のギターから3つのパートぐらいが同時に聞こえてくるんですよ。でそれを聴いて、クラシックギターやべえなと。えらく感動して、ちょっと家にギターガッとギターがあるから、それでクラシックギターっぽいことを頑張ってみようみたいな感じで、ちょっとソロギターっぽいことを始めます。そうですね、クラシックギターに興味を持つというよりも、ソロギターっぽいことに興味を持つという感じですかね。なんか普通に 禁ちられた遊び、愛のロマンスから始まり、そのトレボロを練習してアルハンブラやったりとか、あとロンドとかカプリースとか、アストリアスとか、なんかそ う, いうあとトルコ行進曲とか、なんかそういうなんかいわゆる闘竜門というか、その練習曲みたいなのをこの時に結構頑張って練習をします。X の胎児がギターうまくなりたかったらなんかクラシックギターをやるのがいいよみたいな、なんかそんなインタビュー記事を読んだみたいなのもきっかけなんですけれども。 まあ、クラシックギターでソロギターっぽいことをやっております。それで、まあ、このころからも、ね、ゲームの類はもうほぼ全然やらなくなります。もうゲームはやらないです、全然。もう普通にギターを練習するか、それとはまあドラムとかで遊ぶか。もしくはあのバイクにすごい強い興味をこのころ抱いているので、まあ、バイク維持ですね。まあ、バイクといっても原付きですけれども、まあ、原付きのカバーをパッと開けて、なんか普通にこのプーリーのウェイトローラーとかを、ね、その交換したりとか。なんかこう あの キ, ャブかキャブを調整したりとか、なんかこの加速が良くなったとか、なんか最高速が伸びたみたいな、なんかそんなことをやったりとか、なんかこうマフラーに穴を開けたりとか、エアーフィルターがどうたらこうたらとかって、なんかそんなことを通したすらい強ような感じです。バイクか音楽か、まあ、部活かみたいな感じで、結構健全な生活でしたね。あ2年生になって最初、1学期の頃になんかこうに気が向いて勉強する時期があるんですけれども、まあ、そのぐらいですかね。 それも真面目な話といいますか。高校2年生になって、なぜか僕は勉強できるやつになってみたいってなぜか思うんですよ。それまで全然しないのに。それで、その1年生になって、2年生の1学期になって、そのね、本当にもう今までその適当にこう、ね、なんかノートに落書きとかしたりとか、学点とかやってたような人が、急に真面目にノートを取り、宿題とか提出物も全て提出し、でテストも普通にこういい点数を取り。 なんかこう急に勉強する人になったから、もう周りの先生方も、ね、すごい驚いて、瀧沢どうしたと瀧沢どうした瀧沢最近もうすごいじゃないかとでもう。すごい褒めてくれるというかのもあったりとかしていて。それで、1学期が終わってその成績表が出るじゃないですか。それで、その学年順位を上げたかったんですけれども、1学期のときの学年順位が普通に200番くらいこう一気にバッとこう、ね、あのよくなったんですよ。1年生のときはたぶん300何位とかなんですけれども、なんかとりあえず2年生のときはその2桁だった覚えがあります。 でそれで、ああ、やっぱ俺、できるやつなんだなと。やればできるんだなということにすごく満足して、<笑>えと2学期からはもう勉強はやめたという感じで、で、2学期始まっ て, て、<笑>すごい<笑>いろんな先生方から、竹澤、どうしたとあんだ1学期よかったのにな、<笑> 2学期やったら全然だめじゃないか、まあ、ど, う ど, う<笑><笑>どうしたんだ、どうしたんだってすごく言われるんですけれども、<笑><笑>すいません、<笑>勉強に飽きたんですつって言って、また音楽とバイク三昧の日々に戻るわけでございますが、まあ、そんなときもありました。<笑>で、高校3年生になって、 高校3年生に武田少年は普通に春疫をします。別に成績はそんなに悪いというわけではないので、まあ、悪いか。悪いですね。うん。下の中という感じですからね。下の中、うん。300位はちょっと言いすぎだな。250位くらい。百五十位ぐらいをこう低迷する感じでございます。下ですね。下です。それで、高校3年生のとき、3月かな。 始業式が始まる前ので4月の頭か、3月の終わりか、ちょっと忘れてしまったんですけれども、教科書を買う日ってあるじゃないですか。教科書を買う日。でまあ、そで、学校がない日に指定されて、その学校に行ってお金を持って学校に行って、その教科書を買うという日、たぶんどこの学校もあると思うんですけれども、僕がいた種来の高校でもそれはたぶん漏れずにありました。で、その教科書を買う日になって、まあ、お母様に。 お母様、お母様、今日は学校に行って教科書を買う日でございますと。ちょっと申し訳ないんですけれども、お金をいくばかりかメイクに行くか恵んでくださいませんかみたいなことを言って、まあ、お金をいただき、でそのままバイクではなく、自転車でキこキコキコと<笑>学校に行き、まあ、友達とこう、ね、いろいろ話をして、あははははまて、その販売所まで行くと。それで、その販売所に行って、その教科書の一つ一 つ, つの値段をなんかすごいこう冷静に考えてたんですけれども、なんかすごい高いなと思ったんですよ。 それで、竹田少年はまたこう、ね、アホやから、ね、なんか冷静になぜかそのとき考えちゃったんですよね。まあ、何十冊と教科書を買うけれども、何十冊と教科書を買って何万円とかするけれども、考えてみたら1年生のときも2年生のときも半分以上使っていないぞと。これ本当に買う価値があるのかなというかなんで、そいう竹田少年はちょっとこう、ね、プリプリしながらなんかこう考えるわけですよね。これ本当に教科書を買うべきかどうかなみたいな感じで。それで、こう先生方にも。 竹田少年はアフやからね、そのね先生、これ教科書を買わなきゃダメですかみたいなことを聞いて、いや、それ は, <笑>それは前だって教科書にあったら授業どうするんだよみたいなことを言われて、<笑>まあ、それはそうなんですけれども<笑>え、これ本当に必要ですかねだ っ, だ, っだって、だって、だってみたいなことを言って、でこういろいろとこのし問答をした末に竹田少年はなぜか教科書を買うのをやめようと言 っ, って、その自転車でキコキコと。 家に帰ります。で、そのままお母様にお母様お母様今日教科書を買いに学校に参ったんですけれども、なんかこう、冷静に考えれば教科書を全然使わないくせに、なんかすげえクソ高いんで、別にこれ買わなくてもいいかなと思って買わなかったです。なんでこのお金はそのままお返しします、お母様みたいな感じで、で、うちのお母様は若やから、ね、いや、教科書買うって思う、大丈夫なのとなんか聞かれたんですけれども、たぶん大丈夫、たぶん大丈夫、なんとかなる大丈夫、大丈夫みたいなことを言ったら、<笑>まあそうかっつ言って、なんかすごいじゃあ飯でも食いに行くかみたいな感じで、全てが丸子おさまったんですけども、まあ高校3年生の時は教科書がないまま<笑>。 教科書がないまま過ごして1年を迎えます。<笑>無事卒業できるのがすごい驚異的な感じですけれども、何やってんだという感じですよね。で、まあ、高校1年生のときもさっきモテるなんて話をさせていただいたんですが、高校3年生のときも一部もちょっとモテます。ちょっと小さくモテる。1年生のときにギター同好会というものに所属したという話をしたじゃないですか。それで、2年生のときに新任じゃないか。違うところから移動 移転なんんていうんですか、移動かなその転勤転勤あ、学校の場合、なんつうんでしたっけ<笑>、まあ、その移動してきた先生がいて、その先生は結構軽音楽部とかに対して情熱、パッションを持っている先生だったんですよ。<笑>その先生がギターどこかへこんなのもうわかんないのをちゃんと部活にしなきゃみたいな感じで、僕は高校2年生のときにすごい僕頑張ってくれたみたいで、高校僕3年生になったら、軽音楽部というものが設立されました。ケア音楽部。 そんな適当にそんな、ね、あの運用ずさんなままで終わらせるんじゃなくて、ちゃんと部品も出してもらって、部室も用意してもらって、ちゃんとイベントもしっかり企画をしてもらって、やっていかなきゃいけないという感じで、その先生が2年生のときに頑張ってくれて、3年生のときにいよいよ基本学部になったと。まあね、部活になったばっかりで、僕は3年生のとき、高校在学中はその部品をもらったりとか、なんかイベントを用意してもらったりとか、そういった恩恵には預かれなかったんですけれども、まあ、同好会ではなくても部活にしようという感じで、すごいこうシェイプアップをしていったような感じです。 同こ会のときは結構部員数、会員数、同こ会員数はすごいたくさんいたと思うんですけれども、慶応学部員になったときにその先生がフラフラしているような幽霊部員みたいなやつはもう全員クビだと。いらねえという感じで、たぶん全体で6人かな。6人 ?7 人 ?8 人そのくらいですね。3年生、僕の学年で4人。で、2年生は2人。で、1年生が1人だから2人だかという感じだったんですけれども、なんかそういう少う、ね、数制みたいな感じの。 それで、体験になっているような感じです。それで、まあ、3年生のときも、まあ、少なからずクリスマスイベントやらなんかその、ね、文化祭のイベントやらとか、そういうのがあったので、まあ、そのとき う, うちょびちょび演奏したりとかして。それで、1年生とかからちょっとこうモテるみたいな感じで。3年生始まって3ヶ月くらいですかね。3ヶ月ぐらい。で、滝沢少年はまたこのときも、ね、調子のるんだけど3ヶ月くらいでアイスをつかされるということがあるんですけれども、まあ、そんなこともあったりとかしました。なんか地味にに年生の時にそう なんかテレビの企画みたいな感じで、そのテレビに出演したりとかしたこともあるんですけれども、まあ、そんなことも相まってちょっと話題になっているような感じでございます。でもまあ普通に真面目に部活をやっていたかなという感じですね。それで、まあ、高校始まってす ぐ, すぐもうそれは明確だったんですけれども、その進学をもししたければもう自分で稼ぐから奨学金みたいなことを、ね、当てにしてくれとなんかそう言われていたわけですよ。もとりあえず、学費は出さねえぞと家庭のほうから言われていたので。 まあ、3年生になっても、特に進路で悩むこともなく、じゃあフリーターでいくかみたいな感じで、えー、このまま卒業して、まあ、フリーターになったと。無 事, フリー<笑>無事じゃないか。まあ、フリーターになっているような感じでございます。いやちょっとこのモテ る, モテる話はあの忘れてください。これなかったことに。でも、あれですよ、なんかこの別にそのギターやっているからモテるとか、ライブやっているからモテるとか、そういうわけではなくて、なんか僕が思うにあれなんですよその根拠のない自信をある程度持てれば、誰でもモテると思うんですよ。あのまあなんかこう ネタっぽくなんかこう僕、モテたい、モテたいみたいなことを冗談 で, 冗談 で, すよ冗談でたまに言ったりとかしますけれども、なんかこのくらいの年代だったら、そ, のそこそこの清潔感とそこそこの身なりと、あと何をするにしてもなんかこう、俺なんかダメだからとか、俺はできないよとか、俺はダメだよ、俺なんか、俺なんかみたいなんじゃなくてなこう、とりあえず振られたら、ああやってみようかなとか、なんかよくわかんないけど、多分できんじゃねえかなみたいな感じの、へ<笑>へ、はい、俺すげえだろみたいな、そういう引け流す感じではなく。 なんか普通にこう個人としてしっかりしていれば別に誰でも持てるんじゃないのかなと思うんですけどね、この時期に関しては。逆にその引っ込みちゃいなったりとかすると、ね、その自分のアピールというのそういうのに結びつかないですし、本当につまんない人間、本当に魅力がない人間、本当に面白くない人間というのはなかなかいないもんなので、特にこの時期なんかすごい多感な時期なんでも、ね、普通に接していれば絶対女の子がバーッと接する中で自分のいいものを見つけてくれると思うんですよ。なので、まあ、もしこの動画は高校生の方が見てくださったら、 えー、そこそこの清潔感、は身なりですよ。そこそこの清潔感と、まあ、その身だしなみと、あと自分に自信を持つこと、この3つをちゃんと持っていれば、別にギターをやらなくても持てると思うので、ちょっと肝に銘じておいていただければうれしいなという感じです。特に1年生のときとかも多感な時期ですから、ね。声に声をがける、青春真っ盛りの時期ですよ。この時になんなときに引っ込みゃんせずに、ちょっと自信を持っているだけで魅力的に映るもんでございますわ。 そんな感じです、まあ。僕の人生3回あると言われているモテキは1回目、2回目でここで終わっているわけなんですけど、まあそんな感じでございます。で、まあ、3年生が終わって、そのまま普通にフリーターになってって感じですかね。うん、長, く長くなってきたからやめようかな、うんまあ軽く。軽くお話しさせていただきますと、まあ、18歳の時にその高校卒業してフリーターになるわけじゃないですか。まあ、居酒屋のアルバイトとかコンビニとかのアルバイトかな。 とか言っ て, てでその間にそのバンドをやったりとかして、なんか普通に居酒屋のバイトを深夜3時に終わって、そのまま家に帰って寝て、で、朝10時とかに起きて、メンバーと合流して、リハーサルして、ライブやって、でそのまま夜10時からまたコンビニのアルバイトに行くみたいな、結構そういうことを続けてたのでなんか、ね、今考えればちょっと働きすぎというか、何やってんのって感じですけども、なんか当時はその居酒屋でバイトすることも楽しくて、コンビニでバイトすることも楽しくて、もちろんバンドもすごい楽しくて、かしないけど。 毎日はつらつと語彙性の感じです。ギターもめっちゃ練習しましたし。当たり前ですけれども、その高校3年生のとき、周りの友達はみんなそのバンドとか音楽とか楽器とかやっているものですから、専門学校行ったりとか、なんか音楽学校行ったりとかしている人たちばかりだったんですよ。でそんな人たちを横目で見るさなんか。まあ、ぶっちゃけ僕もそういう専門学校とか、ね、音楽学校とか行きたかったけれども、まあ、学費の都合で、まあ、行けず、うん。かといって奨学金をどたらこうたらというほど本気というわけでもなく。 それで、竹澤少年は、ね、そのときはなんか別にカッコつけるわけじゃないですけれども、もう専門学校とか行っているやつよりもうまくなってやろうとか、なんかそのね、音楽学校とか行っているやつよりも理論に詳しくなってやろうとか、うん、なんかそういう反骨精神みたいなのがあったので、結果的に、まあ、行かなくてよかったかなと、今僕は思っております。僕は思っております。そういうのが必要な方もいらっしゃいますけれども、ね。それが二十歳くらいまで続いて、このままではダメだということで、居酒屋とか、 コンビニとかのアルバイトも辞めて、もうバンドもこのままでは食えないと思って辞めて、まあ、もうちょっとかな。22、23くらいから音楽で食っていくためにはさ、さあどうしたらいいかみたいなことを真面目に考え出し、まあ、今に至るという感じでございます。<笑>この辺の話は多分あの今後しないと思うんですけれども、まあ、そんな感じです。簡単にお話をさせていただきますと、31歳になりました。いつの間にやら。まあ、そんな<笑>人生でございます。<笑>結構長くなりましたね。やっぱり30分になってしまいました。 まあ、そんな感じで、こんな話を本当に聞いてて面白いのが、ね、なんかすごい僕はすごい疑問なんですけれども、まあね、最後まで本当にありがとうございますということです。まあ、これからもア フ, タービートアフタービートギターチャンネルまだまだ続く予定でございますし、たくさんの動画をアップロードしていくわけでございます。行く予定でございます。最近は、ね、毎週土曜日に1本配信しようと心がけて頑張っていたりとかするので、まあ、これからいろんな動画を楽しみにしていただければという感じでございましょうか。ギターレッスン動画以外にもなんか、ね、その料理のやつとか、 カバー動画とか、こういうフリートークのものとか、いろいろやってみたいなと思うので、ぜひ楽しみにしておいてくださいませ。それでは、長くなりましたか<笑>長くなりましたら、今後ともアフタービートギターチャンネル並びに、滝沢克なのよろしくお願いいたします。そ れ, それでは、<笑>さようなら。